はいどうも、夫人ジャパン YOU です。えー、本日もですね、元気に動画を撮っていきたいと思うんですけど、えー、今これをね、撮影してる日がですね、えー、土曜日の夜なんですけれども、今回の動画は、歌方サタデーナイト。こちらの MV をですね、初見リアクションしていきたいと思います。えー、ファンの方の間では、なんかコメントを見てるとですね、結構あのー、おすすめの曲にですね、ちょっと歌方サタデーナイトって上がってるんですよ。なので、結構鉄板の曲なのかななんて思って、はい。 ということそれじゃ、はい、で、でそれはスクッッ始まりまりした。すね。アップテンパ結構楽しそうな曲 あい〜あ〜いです、ね、おー。 <タッ>も<タッ>めっちゃ盛り上がれるこれ。 ああいいね楽しそうだ。 えめっちゃ楽しいねこれ。 い<音楽>すごい。 いかっこいいね最後。 ということでご覧いただきましたモーニング娘。16のワンシックスの歌方サタデーナイトの MV でした。いやあ面白かったですねこれね。<笑>なんかあの最初ねミラーボールのカットから始まってこうしてたんでなんかサタデーナイトフィーバーのねあのやつなんだなーなんて思ってたんですけどそしたらやっぱりなんかディスコミュージックみたいなね感じのサウンドでで途中 の, あのサタデーナイトとかあの止まらないのところのあのメンバーの。 そのそのカットみたいなとこめっちゃ可愛いなとかかっこいいとかいろいろありました。あのルッキさんがねなんか。 DJ みたいなことやっててで最後ここでそもそもそも曲の途中であの終了時間カウントダウンする曲ってこの曲映画でちょっと聴いたことないですねまず初めてだったんでめちゃくちゃ面白いなと思いますねこの曲をねちょっと聴いてみて思ったんですけどこれめちゃめちゃ乗れるなってねライブでこれ聴いたらめっちゃ楽しいだろうなって自分も MA 見ててもこの食べたい止まらないってやってほしからねいライブで会場の皆さんもやるのかな気になるな えー、早くライブ行きたいの絶対これ、しかもカラオケとかでも絶対盛り上がりますよね。友達とかとカラオケ行った時とかも、この曲知らなくてもみんな楽しめるんじゃないかなと思いますね。もうこの曲めっちゃ素晴らしいです。ちょっとおにぎりしようかなと思いましたね、はいえー。しかも、ブー の, あの元気発達の感じが、この MV っていうか、この曲にめちゃめちゃ合ってるなと思って、あ<笑>りがとうめっちゃ良かったなって思いました。<笑>はい、いや、素晴らしかったです。 他の曲もまだまだ聴いてないのいっぱいあるんでちょっと楽しみですねあの初見のリアクションをですね皆さんに届けるために僕もちょっと MV 見るの我慢してるんでぜひ、はい、ともどんどんねまた動画上げていきたいと思いますんでえ皆さんもよかったら見てくださいはいというわけで、えー、ここまで動画を見てくださった皆さんありがとうございましたただいまですね、えー、私のチャンネルで先日上げた動画なんですけれどもモーニング娘。のファンが選ぶ本気ベスト10これを、えー、作りたいと思ってます 12月にこの動画は結果発表として出すんですがそれまでの期間ですね今月末つまり11月30日の23時59分までこれをですね募集期間としてファンの皆さんのモーニング娘。の好きな曲全楽曲の中から好きなだけ曲を上げてくださいそしてそれを対象のこちらの動画これのコメント欄にですねぜひ書いていただければと思います多くの ファンの方の声が集まればですねそれだけいいランキングが作れるかなと思いますのでぜひともご協力よろしくお願いしますはいそれでは最後になりますが、えー、この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますそしてコメントとね通知ボタンもぜひとも忘れずにねよろしくお願いいたしますそれじゃあまた次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ